こんにちは。今日ご紹介いたしますのは、皆様も興味を持たれている方も多いんではないかと思うんですけれども、パノラマミックビューモニター。こちらの機能についてのご紹介を本日はしようと思います。で、私の車はボクシーのハイブリッドなんですけれども、意外とこのパノラマミックビューモニターが付いてない車というのが意外と多くて、 まあ、最近納車されている車ではこのパロノミックビューモニターっていうのも多くついているんですけれども、まあ、これがあるのとないのとでかなり納期が変わってくるということで、まあ、つけてらっしゃらない方もいらっしゃると思うんですが、実際これ必要なのか必要じゃないのかというところがすごく気になると思いますので、まあ、ご紹介をしていこうと思いますで。私個人的な結論としてはつけてよかったなということで、先日の プリウスの動画でもご紹介させていただいたんですけれどもやはりこの機能っていうのはあった方がいいなとまいうことでご紹介をしていこうと思いますで、ついてるついてないの判断っていうのはまずこのエレクトロシフトハイブリッドの場合はこれが普通かなと思ったんですけど実はハイブリッドもガソリンと同じタイプのシフトレバーになっていたりするものもありますがそれはこのパノラマビックビューモニター というのがついていないということになりますで。ここのボタンがない車もあったりするわけなんですけどもちろんそれだとついていないということになっております。で私もまじまじと機能についてあまり触れたことがなかったんですけど実はこれ止まっている時と動いている時とでこの表示形式が異なります。でこのように押していただくと、まあ、この状態ですと、まあ、中からこう見上げる形になります。で車がどこに どういう形で止まっているのかっていうのが非常によくわかりやすくなっております。これも漫画ではなくて、実際にカメラが映し出していて、それをこう合成処理して、この前のクリアランスが今どの辺にあるのか、この横のクリアランスが今どの辺にあるのかっていうのが、ちゃんと分かるようになっているものになっています。で、こちらなんですけど、で、カタログにも書いてあるんですけど、このパノラマビッグビューモニターというのは、 下にありますアドバンストパークとセットのオプションになっております。でこう横見ていただくと、コーナリングビュー、床下10日の映像表示、クリアナンスソナーの 3D 表示、このクリアナンスソナー検知距離、まあ、こういったものがついておりまして、 でこの切り替えというのができるようになっています。近いと標準、近い標準ということで、こう前と後ろ、設定ができるようになっています。で私は今、現状だと標準で使っております。あと、このように関して、ボディカラーが選べるようになっています。まあ、私、白なのでこれなんですけど、設定ができるようになっています。でカメラの映像自動オフ、まあ、こういったものもついたりしておりまして、ここまで来ましたか。移動物警報。 自動表示モードをオン時の警報見てみましょう。まあ、この辺はまあオンオフができる程度になっているかと思います。で登録した自動表示地点の消去。これはアドバンストパークの時に使うものでして、車線が引かれてないところでのまあ駐車をしたいといった場合に、メモリー機能というものがついてあって、まあ、それによってまあアドバンストパークが使えるようになるというものになっています。 でまあ、下に行きますと、アドバンストパークの、まあ、設定機能というものが、このような形で、まあ、ついていると、まあ、いうことになっています。で今回は、こちらのパロラマビッグビューモニターの機能ということで、まあ、最終的にあった方がいいの か, なかった、なかった方がいいのかという、そういったまあ判断の材料として、まあ、私の動画を見ていただければと思います。まあ、今止まっている感じだと、こういう状態になります。 じゃあ実際に走ってみてどうなのかっていうことを試してみたいと思いますちなみにこの再生ボタンを押すとまたこのような形で動くようになりますでこっちを押していただくと、まあ、外からそれから中からという形で車の全周、まあ、今どういった位置に車があるのかっていうのが分かるようになっていますこういうところが結構分かりやすいと思います実際今度車を走らせてみたときにこの辺が非常に 有効的であるるるととといううことがよく分かるよくかかになるかと思いますそれからパーキングサポートブレーキっていうのが今止まってる状態だと機能についての確認っていうのはできないわけなんですけれども動くようになりますと静止物と後方歩行者、まあ、その辺の検知もできるようになりますので非常に便利な機能になってきます。 ままずはバックしていいいきたいと思いますこのような形で前、後ろと今、ぶつかりそうになっているよと障害物が今を出てきているよということで非常に丁寧に表示してくれますで。このように切り替えができるようになっております。自分の見やすいところ。まあ、私の場合はまあそのままこういういこの表示にしています。後ろ で, でこれは 360度上から眺めている状態になっていますでこれが何気に非常に便利な機能でして、まあ、今出庫するんですけど例えばまあうちの今のこの突き決めの駐車場なんですけれども前これ外壁になってるんです で今隣にエスティマが止まってるんですけれどもエスティマとこうクロスする感じに今なってます。ここ見ていくとこうなんですけどこのように今横にエスティマが止まってます。なので車をできるだけ前にちょっと寄せないといけないっていうところがあるんですけれどこういう機能がついてないとある程度間隔で寄せることになるわけなんですけど間隔で寄せて実際ぶつかっちゃったっていうこともあり得ると。 まあいいことがあったりするわけなので、まあ、そういった場合はもう確実にこういった機能に頼るっていうのが結構重要だと思います。で, すでこのようにピッピッピッピ ッ, ピッとでこう前見ながらある程度アクセルとか合わせてってもうちょっと前いけるんでこうやって合わせていけばいいと。でこんな感じで。で, で止まると。で まあ、どのぐらい今、前に車寄ったのかなっていうのが、を見ていただくと、まあ分かるということで。で、かつ、前だけじゃなくて、後ろ、先ほどのエスティマなんですけれども、出るときに迷惑かからないのかどうかっていうのも、すごく気になるところだと思うんですけれど、このように上から見ると、前と後ろと、まあ左右もそうなんですけど、こう見れるわけです。そうすると、あ後ろこれだけ空いてるから、じゃあ後ろの横の車も出れるよねと。 ことでこの画面があることによって自分の車のポジション相手の車にも迷惑をかけないで駐車ができているのかどうかっていうのが確認ができるということですそこがすごくまず1つこれ便利な機能だなっていうことをすごく感じるところになりますはいそれでは出てみたいと思います左前方ですはいで 出るときなんですけど、今度また走るとき、今 D レンジで出てるときになりますと項目が変わります。で、このような形で、これ今左、今ハンドル左に切ってるんで、こうなってるんですけど、右に切ると、このように変わります。で、まあ、車のこの軌跡みたいなものを、しっかりとこう表示してくれる。で、まあ、このような形で表示することももちろんできます。これ前、カメラがありますんで、 ですごくこれ重要なのが後でご紹介するんですけど非常にこう広角になっていて、まあ、車のその出会い頭ですまあ、そういった時にも非常に使える画面になっていますのでご紹介するんですけれども今これ止まっている時ですとこういう感じでまあ、切り替えができるとでこれがガイドラインが必要か必要じゃないかというところの切り替えができます。 あと、こちらは、オート設定、有無の話になります。で、私はまあ、通常今、オート設定っていうのは切っているんですけれども、まあ、今回ご紹介するので、まずオートを入れた状態でご紹介していこうと思います。で、この状態で、コードに出ていきたいと思います。で、これのいいところは、透けてるのってなんか意味あんのって思われる方もいらっしゃると思います。カタログ見てても、いまいちピンとこないこともあると思うんですけれども、まあ、今、車、 この至近距離にいませんけども車がいるときなんかは特に車にぶつからないかどうかっていうのを確認する一つのこう指標になるわけです。でこっちも上からまあ見てるわけなんですけれども、まあ、大丈夫かな大丈夫じゃないかなという車のこの、まあ、特にこの前の左右のこの隅のところです、まあ、その辺が当 た, る当たるか当たらないかっていうことがこの辺で確認ができると、まあ、いうこと。ここも出る時に 非常に役に立つ二つ目のポイントになります。はい、こんな感じで出ていきます。で画面が切り替わって左に出ますで。出る時もちゃんとまたこのような形で右が大丈夫かどうかっていうのをしっかりと、まあ車がこのような形で透けていますので非常にわかりやすくなっていると。 でここ出るところなんですけども非常に見にくいです。ステッパー号の時もすごく見にくくてもう三角窓をとにかく頼りにしてたわけなんですけどもこのようにそれがすごく見やすくなります。でここでこう切り替えるんですけれどもそうしますとこのような形で今ご紹介したんですけれども非常に広角になってる。でこれもう一つすごく重要なところ 便利だなというところが出会い頭のところですね。そこがすごくこのように表示してくれる。で、今、右車来てません。左今、車来ました。はい、こんな感じでちゃんと知らせてくれます。で、かつ特に、で、今、自転車来ました。で、こんな感じでちゃんと自転車が来ましたよということも知らせてくれるし、特に人間がこう前に反らなくても、三角窓を見なくても、ちゃんと この広角のカメラでしっかりとキャッチができるということですね。で、また車が来ました。動いた時にはピーピーピーってなってくれるんで、しっかりと自分の感覚だけじゃなくて、こういった装置にも頼ることができるので、より安全運転ができるということになります。駐車場で 車を止めるとき、駐車場から出るとき、さらに駐車場を出て、公道に出るときの出会い頭、まあ、そういったところで、特にこのパノラマミックビューモニターというものは、威力を発揮してくれると、まあ、いうことになります。で、まあ、通常、今これ、一般道を走ってるわけなんですけど、で今、これ、オートにしている状態にしていますんで。 じゃあオートだったらどういったところでこう作動するのかなっていうところが気になると思うので、まあ、そこのシーンも見お見せできたらと思います。すするとこころななんんででけど、はい、こんな感じで まあ、止まって右折するとき右左折するときとか、まあ、交差点とか、まあ、そういうところでこう切り替わってくれるようになります、はい、やっぱこういったところがやっぱ接触事故とかが多かったりするわけなん で, である程度こう速度が落ちてくるとパノラマミックーモニターがこう自動的に開いてくれるようになりますこういったときに威力を発揮してくれると、まあ、いうことになりますで実際 駐車場に入れてみて、まあどんなもんなのかねっていうのをちょっと体感していただければなと思います。はいまあ、例えばこう駐車場に入れるときなんかも、まあ、こういうのがあると前の車、前方の車、止まってる車とのクリアランス感覚っていうのも非常につかめますし、でこれ上からまあ見てますのでしっかりと。 相手さんの車、こうぶつかるかぶつからないかっていうのもはっきりと見よ、はっきりと確認することができる、ねで、上から見てるのでこう、ラインもしっかりと見えるので、よく駐車するのがこう不得意な方で、やっぱ車が曲がっちゃうって方もいらっしゃると思うんですけれども、ちゃんとこう上から覗いてる感じになるので、まあ、車がこう曲がることなく、にでこに、でこう目まぐるしくこう車が動いてきましたけれども。 まあ、そういったのもしっかりと注意喚起してくれるって言うのも非常に大きなところかと思います。こんな感じで綺麗に車を停めることもできるしで、後ろ今後方しっかりとアナウンスしてくれるので、まあ、後方とのその距離感っていうのもしっかりとつかめると、まあ、いうことになります。これも非常にもうこれに慣れちゃったら、もう。これはもう絶対につけた方がいいなって思います。 機械に頼りたくないよってもちろん思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども人間毎日毎日同じコンディションではないですし、まあ、状況によってはこう体調が悪い時もあったりそういった時にこう運転をすることもやむを得なく運転するようなこともやっぱりあったりするのでやはりこう失敗をするミスをするのがやっぱり人間になりますの で, で機械はまあミスをしないと。 ほとんどミスすることがありませんので、やはりこういうところはもう機械にこだわるっていうのが。まあこれからの車になってくるのかなというふうに私の方は思います。はい、この形で車まあ車も入ってきましたけれども、しっかりとチューブ換気をしてくれる。出る時も。横の車。ぶつからないか、あとは前ですね。あまりぶつからないかどうかっていうのも。 しっかりとこのパノマミックビューモニターによって確認しながら出ることができると、まあ、いうことになります、まあ、特にこういう車ですと、まあ、ミニバンなので、まあ、普通の車に比べれば少しこう大きめのサイズの車になっていることなのでサイズ感がまつかみにくい慣れてない方ですとサイズ感がこうつかみにくい方も多くいらっしゃると思うんですけれども これがもうあるおかげで、もう誰でもすぐに車をぶつけてることなく乗れてしまう、まあ、そういったシステムになってる、であと、ここです、こういった線、どこまで行けばいいのかっていうのが分からなかったりすると思うんですけれども、まあ、踏切とかで結構使えると思うんですけれども、まあ、透けていることによって、車の前のノーズが今、どこにあるのかっていうのも分かるというところもすごく。 使えるとところかなと思いますもう一度試してみたいと思うんですけど、この止まれのところですね、止まれの線があるわけなんですけれどどこで止まればいいのかなっていうので、こう、分かりにくいと思うんですけど、で自動だと止ままってくれますこれがあると、もうピタッとこう、前、ノーズの、もうピタッとこう、前の巣に止まってくれます。まあ、こういうのがすごく便利です。ちゃんと位置をしっかりと、目視で確認できる。 そ う, するそうすることによって、もう確実に車の位置というものがしっかりと定めることができるようになると、まあいうことで、まあ、ここまでの機能がもうついて い, る い, るいますんで、このパノナマのゆっモニターをわざわざ外す必要というか、選ばないという理由というのは、まあ、私自身はないんじゃないかなと思います。まあ、特にこういった線の位置ととかあとは あの駐車するときなんかは、もちろんその腕に自信があるとかないとか、腕に自信があ る, あるから別につけなくてもいいやって思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、以前もプリウスの動画でご紹介したんですけれど、駐車場なんかは特に人の出入りで、車はすごく気にするんですけれども、例えばバイクであったり、原付き、それから人。 特にバイクとか自転車とかって動きが速いんですすごくなのでなかなか自分のその感覚にこう追いつかないことってあると思うんですねでそういった時にやっぱりこう接触事故と特に12時台でみんなお腹が空いてる時なんかそうなんですけどこう接触事故に遭ったりするケースってあるかと思うんですけどもそういうところでもこういったパノラマミックビューモニターっていうものはこう威力を発揮してくれるということがありますので。 まあ、腕があるとかないとかでこう選ぶというのではなくてやはりある意味一つのこう保険としてあのつけとくっていうのはすごく重要なことなんではないかなと、まあ、私自身はすごく思ったりするところでもあります。はい、でこれれ今雨降ってる時ですと汚れを カメラ検知できませんということでこう、雨が降ってて水滴が今ついちゃってるかと思うんですけど、そういう時ですと、使えなかったりすることっていうのもあるみたいです。はい、で今、コンビニに入りましたけれども、こんな感じで、まあ、ちゃんとこの白線、どこまでこれ車前に持ってったらいいのかとか、 縁石があったりする場合があるわけなんですけど、そういった時に、バンパーをこう、すっちゃったりとか、ワンパー割っちゃったりとか、車高を下げてる車とかでしたら、あのよくあったりするんですけど、そういうものにもしっかりと効いているのですごく使いやすいです。こういったところが、とにかく、このパノナノミックビューモニターの活躍する場所になっているかなと思います。で、パーキングに入れると、まあ、このよう戻るということですね。 でまたこうやってビューボタンを押しますと、まあ、こんな感じでパーキングができているよと、まあ、大丈夫そうだねと、まあ、いうことで初めてこう外に出たりすることができるということです。でまあ、歩行者の動画に関しては、まあ、今オンタイムで撮ってるものではないんですけれども、あの人がこう出入りしていると特にこういったコンビニとかですと後方が、後方まで 目が行き届って い, とというのがあったりすると思うんですけれどももちろん後方静止物だけではなくて歩行者の歩行者のそれからバイクと、まあ、そういったものもしっかりと検知してくれてもし接触しそうになった場合というのは自動ブレーキで止めてくれる緊急ブレーキで止めてくれる機能っていうものがついておりますので、まあ、とにかくこういったパナマミックビューモニターがあることによっていろいろ 運転者を助けてくれ る, 然に助けてくれる事故から運転者を守ってくれる、まあ、そういった機能になっておりますので、まあ、ぜひつけるかつけないかということで悩まれている方がもしいらっしゃるのであれば、もう間違いなくこれはもうつけた方がいいということが、もう私はもう間違いなくこちらはつけた方がいいということで、まあ、おすすめしたい機能ということで、今回ご紹介をさせていただきました。ははい、じゃあまたそれでは また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。